みなさん、こんにちは。アプタビトミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。ゴールデンウィークが近づいてまいりました。えー、それに伴いまして、春巡業と称して、また各地を転々としたいなと思います。もしお近くにお住まいの方がいらっしゃいましたら、<笑>ぜひ遊びに来ていただけますと幸いでございますというお知らせの動画です。<笑>まあ、ね、巡業ってのはやねんという話ですけれども、ちょっとその辺の話はさておきまして。予定を決めてしまったので、先に予定の発表をさせていただこうかなと思います。4月30日から。 スタートです。4月30日は静岡県浜松市のスタジオでございます。で、5月1日に関しては愛知県の名古屋市でございます。名古屋。で、翌日の5月2日はこちらは大阪の梅田でございます。で、最終日の5月3日は兵庫県の神戸です。えー、春巡りに関しては、こんなスケジュールで各地を転々としたいと思います。 まず、初日の4月30日の浜松に関しては、時間は6時から8時までという感じです。ちょっと<笑>予約が取れなくて、遅い時間になってしまったんですけれども、6時から8時まで。それで、前も行ったことがある、えー、去年の5月かなに行った9月かなちょっと7月は忘れてしまいましたけれども、去年も行ったことがあるハルソニックスタジオさんの H スタジオ。 でございます。ちょっと浜松駅から離れてしまうんですけれども、すごい大きなスタジオで、綺麗なスタジオがあるので、ぜひ遊びに来てくださいませ。翌日、5月1日、名古屋に関しては、4時から6時までという感じですね。4時から6時まで。それで、こちらも東山公園の中にあると言ったほうが正しい。もう本当にもう駅近というか、もう駅の中にある名古屋2463でございます。4時から6時まで。それで、名古屋2463の7スタジオ。 です。5月2日、大阪・梅田に関しては、ベースオントップさんです。こちらも前に行ったことがあるので、えーと、去年、一昨年来られた方がいらっしゃるかもしれませんが、ベースオントップさんの4時から6時までという感じです。それで、一番大きい1スタジオです。で、最終日、5月3日、神戸に関しては、えーと、島村楽器さんでございます。ビブレがあるみたいなんですけれども、駅近くにビビレはありますでしょうか、皆さん。 ビブレの中にある島村楽器さんの店内スタジオで4時から6時。で、スタジオは A スタジオとなっております。まあ、本当にあの今話を聞いて、えっそれは結構うちから近いんだけどという方、もしいらっしゃいましたら、ぜひご都合をつけて遊びに来ていただけますと幸いでございます。まあ、ゴールデンウィーク中、ね、そのお仕事お休みだったりとか、もしくは学校お休みだったりとかしても、なんか友達と遊びに行くとか、何かのイベントに行くとかっていろいろあったりとかするかもしれませんが。もし 都合が合いそうでしたら、ぜひ遊びに来ていただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということです。でそもそもこの巡業って何やねんと。それぞれ各地に行くのはいいけど何してんだという話になるじゃないですか。何してるんですかね。ちょっと僕も何してるんだろうという感じでございます。なんかよくわからないんですけれども、まあ、その大きなスタジオに集まってわーっと遊ぼうぜともう、そういう趣旨でございますよ。そんな堅苦しく考えてください。 一応、僕はこの相棒のまちこさんと一緒に各地を回りますので、ちょっと最初は1曲、2曲、3曲くらいなバガガとこと演奏させていただいて、ライブっぽい雰囲気もあったりとかするかもしれません。けれど、みなさんの方から聞きたいこととか、か質問とかいろいろリクエストとかがあったりとかすると、それに応えて演奏とかもするし、質問に答えたりとかもします。ちょっと僕の中では面白かったなというリクエストが。 スラム奏法をやっている姿をここから見せてくださいみたいな感じで、あいいですけどと言って、<笑>その人が後ろに立っている中でこうスラム奏法をするという、そういうのもあったりとかしました。<笑>で、もちろん機材のこととかでも大丈夫ですし、エレキギターとかのこでも大丈夫でございます。<笑>でまあ、それで、ありがたいことにやっぱり多いのが・その・・ 何だろうこの iPhone とかスマートフォンとかにサイン書いてくださいみたいなのがあったりとかして、別にそういうのも喜んで書かせていただけますし、もうギターとかギターケースとか、う何でもかんでもオラオラオラと書いたりとかもするような感じでございます。はいえー、何かご質問は<笑>ありますでしょうか。まあ、その毎回毎回の決まり文句になってしまいますが、事前の申し込みとかは特に必要ないです。本当にもう当日 なんかちょっと時間ができたから、フラット遊び行ってみようかなみたいな感じで来ていただいても全然大丈夫です。それで、荷物とか持ってくるものとかも本当に手ぶらで大丈夫です。一応、まあ、アコギとかエレキギターとか持ってきたらちょっと面白いことになるかもわかりませんけれども、荷物になるから邪魔だなという方は別に手ぶらで本当に大丈夫です。まあ、普通にそのアコギでセッションをしてみたいという方もいらっしゃいますし、僕のエレキギター弾いてみてくださいみたい な, なんかそういったのもあったりとかしますし、まあ、何かしらその・・・・ 言いたいことがあったら、どしどし突っ込んでいたほうがお得でございます。お得お得というのはちょっとあれですけれども、まあ、その我慢していると、遠慮していると損だぜということですで。それぞれ参加費とかも特に必要ないんですけれども、一応その各地で毎回毎回お願いしていることがありまして、もし本当に皆様のお気持ちがよろしければ、えっとまあ、その寄付というか、寄付をいただけますとすごく幸いでございます。 一応、上限1000円という形にさせていただいているんですけれども、その1000円を寄付してくださった方には、こういうオリジナルの滝沢ギター .com ムステッカーというのがあるんですけれども、こちらを3枚と、あと何かしらのステッカーをプレゼントさせていただこうかなと思います。ちょっと前に配ってたやつが数足りなくなってしまったから。 ちょっと違うステッカーにしようかなと思っているんですけれども、まあ、ピック3枚とステッカーという感じで、ね、ちょっとこのささやかながら粗品のプレゼントをさせていただこうかなと思っております。まあ、もしよければ、寄付のほうも協力いただけますと幸いです。それで、それぞれ各地にん、えー、んて言うう。でしょうあの DVD というんですか。あの個人的にその制作しているこのギター教材というか、ギターレッスン DVD みたいなのがあるんですけれども、一応そういうのも持参したりとかしますし、 一応、オリジナルの CD とかも あ, ったあるので、そういったものも持参したりとかもします<音声>、まあ。この機会によければ、そういったものも検討していただきますと幸いでございますという感じでしょうか<音声>、まあ。いずれにしても詳しいことは、ホームページのほうにいろいろ書いてありますので、説明欄のほうから滝沢ジャワ .jp の URL、そちらのお知らせの URL をちょっとポチッとクリックしてチェックしていただけますと幸いでございます。それ<音声>で、まあ、いろ い, ろこいろんな人に言われることが・・・ マチコさんだけじゃなくて、ビルコさんも持ってきてくれと。ビル・ローレンスも持ってきてくれ。エリキギターも持ってきてくれというリクエストがあったりとかするんですが、<笑>まあちょっとね、本当に、ね、あのギター肉を持ってくるのは、ね、本当にしんどいので、ね、ちょっとそれは<笑>あの見送らせてください。<笑>今回に関しても、とりあえず、まあ、一緒に行くのはマチコさんだけになるかと思います。えー、ちょっとビルコさんに会いたいという方は多いかもしれませんけれども、それはまた別の機会とさせていただけると幸いでございます。こ<笑>んな感じ。 それで、あとお知らせついでにもう一つ<笑>と。この先に5月18日にも、また一つイベントがございます。こちらはどこかというと、<笑>我が地元、橋本でございます。神奈川県相模原市、えー、緑区、橋本。こちら、橋本駅近くに月夜の心という居酒屋さんがあるんですけれども、そちらの居酒屋さんを貸し切って、まああの巡業 の一環ではあるんですけれども、えー、まあ普通にこのライブをやります、えーと。こちらは本当にチケット制になっちゃって、あのチケットピアさんでの取り扱いになるんですけれども、こちらもよかったらチェックしていただけますと幸いでございます。もう普通にディナーショーですよね、普通に<笑>。ディナーショーという感じです。もう月夜の心さんはその、 和食系にすごい強い居酒屋さんなんですよ。そのお刺身とか天ぷらとかお蕎麦とかがすごくおいしい居酒屋さんなわけですで。そこの居酒屋さんのコース料理が出つつ、僕が多分2時間半くらいかな。もうひたすらこうギターを弾いて、ひたすらしゃべりまくるという、そういう謎のイベントでございます。2時間かな2時 間, ?2 時間ですね。2時間半はちょっと長すぎる。2時間でございます。 そんなイベントですので、よかったらこちらもチェックしていただけますと幸いでございます。これもホームページのほうに載っていますので、よろしくお願いします。では、お知らせは以上でございます。4月30日、浜松、5月1日、名古屋、そして5月2日は梅田、5月3日は神戸という感じで、今回は回りたいなと思っておりますので、各地でいろいろな人と会えるとうれしいなという感じでございます。えー、本当にもう、ね、なんか何していたかわからないですけれども。 まあ、本当に遊びに来ていただきますと幸いでございますよ。一緒にこうパッと写真を撮ったりとか、一緒に握手したりとかして、楽しみましょうということでございます。ああと、あれ。一応、この後、あの各地でそのもうスタジオがあったら本当にもう解散という感じではなくて、この後にその一緒にご飯を食べに行ったりとかするんですが、それだけの参加というのも全然 OK です。全然 OK です。 ちょっと仕事が間に合わないぜでも、さんには会いたいぜという方は、そこだけでもぜひ遊びに来てください。基本的に僕が今どこにいるとか何をしているというのは、ツイッターでお知らせをしていくので、お店に向かうときにどこどこ、どこどこ駅近くのどこどこにある何ていうお店に行きますとかというツイートをしたりとかします。なので、ツイッターのほうをチェックしていただけると、何かとよいかなと思いますが、 えーまあ、ちょっとこちらに間に合わなくても来たいぜという方は、えー、ツイッターをチェックしてくださいませ。はい、以上かな。そんな感じで終わりにしましょう。もちろんですが、未成年の方は喫煙飲酒なしで行きますので、その辺はちょっとこはバッチリとやっていきましょう。そんな感じです。では、各地で皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますので、お近くの方がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てくださいませ。ギターを聴きに来てくださいませ。バシバシありますよ、バシバシとね。バシ バ, シバシ はいそんな感じです、それではまた違う動画でお会いしましょう、もしくは実際にお会いするときまで、さようなら。<笑>